はい、ではその FFT のです、ね、計算量評価というのを一応やっておきます。で、まあ、結論から言いますとそのここの定理にある書きましたけれどもそのオメガ n が1の原子 n 乗項の時次、えー、数がですね n イコール2の e 乗未満の多項式に対する、まあ、FFT の計算量は、まあ、オーダーの n ログ n になるというのが結論です。 で、そこで、まあ、その、えっ、ー、と、証明なんですが、のまあ、唐津波の保護と同じように、その、やはり全化式を解くので、えっ、ー、と、この t の n というのを、まあ、N 字未マの多項式 F に対する FFT の計算量としましょう。それから、あの、便宜上、その t の1は0というふうに表しておきます。まあ、計算しないで済むという意味ですね。で、えー、それでですね、各、 あのステップ先ほどの FFT の, そのアルゴリズムの各ステップを出しましてでそこで の, その各ステップの計算をこう出してみたんですけれども、えっと、まず、えっと、前半のステップでその FFT を分割する部分がありました分割した部分ではそれぞれその例えば第4のステップ第5のステップっていうのは今度はその1の 二分の a、原子2分の a 条項に関する f 5 t を計算しますので、そこでの計算量が t の2分の n という形に表されます。で、後半のステップでは、分割した結果を組み合わせていくんですけれども、この7番のループでは、ここではループが2分の n 回ありまして、 その各ステップでの計算量は、例えばステップ A が加算1回乗算1回。それからステップ B が加算1回乗算1回。ステップ C が乗算1回っていうふうになっていますので、それを順番に加えていくと、ここに下の行にありますように、t の n っていうのが、2倍の t の2分の n プラス、えっとまあ、えっと2分の n か。これは2分の これ全部7番のステップっていうのは2分の n 次の多項式の計算量ですのでまあオーダーの2分の n という形になります。でここにその n イコールその2分の e 乗を代入してこう整理代入してどんどん再帰的に代入して整理していきますと t の2分の E、乗がですねここでいった形で n にで N2 2分の e 以上代入するわけなんですけれどもまあこれでどんどん展開していくと最終的にはえと一番下の行にありますようにえと2の e 以上る t の1プラス e かけるオーダーの2の e-1 乗ということになってで最後はこれがあのオーダーのえーと e かける2の e 乗すなわちまあ n ログ n という形で評価することができます。 ま、でいいでしょうかで、えっと、最後にですね、まあ、これを使ってまあ一変数多項式の乗算のアルゴリズムをあの説明しますで、まあ、ここではですねアルゴリズムの名前をあの FFT マウチプライというふうに名 前, 名前にしたんですけれども、まあ、入力としましては、えーまあ、NE ですね、えー、っと2の E 乗が N になるような N、に等しいようなそういういのべき指数いいよとそれから AX と BX というのは複層係数の多項式で次で数が N 未満の多項式どちらも n 未満の多項式にしますで出力 CX は次数が 2N 未満の多項式という形にします であとはですね1番目のステップではこの AX をその FFT でその1の 2N 条項ですね原子 2N 条項に関する DFT を計算しそれから2番目のステップではこの BX も同じようにその1の原子 2N 条項での DFT を計算して3番目のステップで この1のステップで計算したこの係数ですねこの関数値それぞれをこうバーッと席を取ります。席を取って取ったものがあのまあこの z から z0 から z2n-1 っていうふうに表しましたのでこれを今度はその逆 DFT を FFT で計算することであのまあ Cx の係数を得るという形で計算が進みます。 で、その計算量をまとめますと、1番目、2番目のステップでは、この N 字の多項式の DFT ですので、オーダー N ログ N と。それから3番目のところでは、その係数の積なんですけれども、係数の積は、実際には 2N-1 個の積を取る、2N 個の積なんですが、オーダー N と。で、最後に、この まあ、Zi っていう関数値から元のて元のいうか積の Cx のですね係数を得るのにまああの逆 DFT を FFT で計算することでオーダー N ログ N ということで合計の計算量がオーダーの N ログ N で評価できます。こまでいいでしょうか。ということで今回はですねその高速乗算法の2つ目の方法として その高速フィリー変換を使ったあの方法を紹介いたしました。で、えっ、ー、とまあ離散フィリー変換とですね、それから離散フィリー変換を高速に行うその高速フィリー変換 FFT っていうのを紹介しまして、で最後にこの FFT を使った一変数多項式の乗算のアルゴリズムについて説明をしました。なおあのテキストではですね、あの今回のあの FFT を用いた一変数多項式の乗算はあのまあ複素数帯で行っておりますけれども。 あのテキストではこの 6.3 節で、えー、とこの体としてですねこの複素数体に変えてこれはあの有限体で行って整数演算だけでその整形数の多項式の乗算を効率的に行うという方法が紹介されております。ちょっとこの授業では時間の都合で省略しますけれども、まあ、そちらの方もあの。 割と興味深いアルゴリズムと思いますのであの、まあ、興味のある人は見てみてください。えということで、一応、ですねこの授業あの、春学期通しまして、まあ、主にその、拡、ま、張、あ、ゆっくりとご情報を中心に、この、代、まあ、数的、割とその大数的な、まあ、数値計算っていうんですかね、まあ、そういったあの厳密な数値計算に基づくアルゴリズムをあの紹介してきました。で まあ、皆さんの中にはですねそのこれから教員を目指す人もあのいるかと思います。でまあそういった中でそのまあこの計算基礎学1も教職科目の必修に位置づけられていてでこう皆さんもその教員志望の人もこの授業を取ることについてはあのまあ積極的な人もいれば消極的な人もいるかもしれませんけれども。 あの今のですねその多分特に教職を目指している人は今のその教育日本の教育情勢とか教育、えー、っとなんでしょうねカリキュムの動向なんかもいろんなことを目にしているんじゃないかと思います例えばあのもう来年あ再来年ぐらいからその小学校でもあのプログラミング教育をあの必修にしようと。 政府が政府がというかまあ政府が偉い人が言ったりとかしていてですねでまあそれが現実になるかどうかちょっとまだ分からないんですけれどもただそういった動きは民間でも確実に広まっていてでそうするとそういうですね小学校からそういう形の教育を受けてきた人たちにですね多分皆さんがこう数学や情報を のようななこととを教えていいいく機会が多分あるんではないかと思いまただ僕のこの授業をしていった時の意図としてはですねまあ多分皆さんがあのそうやってこう教わってきたあの生徒たちをですね次のステップ次の世代に導いていく役割を担うと思いますのでだからそんな時にこう自分でその皆さんがこれから教える生徒たちをどのようにあの 将来 を, 道標を指し示していけるかかどうかそういったその手がかりにこう少しでもこの授業がなるようにですねあのちょっとは そ, のそういうアルゴリズム的なあの観点もしくはそういう考え方っていうのをあの知る機会にしてほしいなと思ってあのこの授業をやってきました。ああもちろん教員にならない人もいるかもしれませんが例えばあのまあ僕も今あの親としてですね こうあの子どもの勉強なんかを見たりしていますけれども、まあ、もしかしたら皆さんの一部にはその教員にならなくても親の立場でその皆さんのお子さんたちをですねこう見ていくことがあるかもしれませんですので、まあ、そういったまあ機会もあるかもしれないし、まあ、教育が何の役に立つかっていうのはやってみないとわからない面もありますけれども、まあ、あのもしかして役に立つかも役に立つかもどうかわからないですが、まあ、あのそういう機会にですね この授業が何らかのきっかけになればというふうに思います。というわけでと、まあ、短い期間でしたがあの、まあ、皆さんのこれからのこの分野での活躍をお祈りしたいと思います。どうもお疲れ様でした